氷縦でかん柑橘類とすごくすごいあこれもホステルなんだ。 食うとこ止まってもいいよねあ？うん本当だ世界犬歩きになっちゃうよしまあ、っすぐ行こうん取ったよ これもかっこいい、ね、これ登るんですけど大丈夫ですか合ってる合ってる ここ何かあんねんカフェみたいなバーだあいいねんファンちゃんでんでなんで 来てないよこの階段荷物持つ荷物持って体力をねちょっとね温存しながら行くね もしかしかてやっぱりだ街が広がってる少し階段を登るとそこにはアンダルシアの白い街が軒を連ねて僕を待っていた 石畳の絨毯と緑の木陰そして張り出したバルコニーがありきたりな通りを幻想的な風景に変えていた僕はこの6月の暑い太陽の光を浴びながら上へ上へと を進めていた一歩歩を進めるごとに新しい物語の扉が開き僕の心を踊らしていた。 タクシータクシーと思ってはいたがいつまでたってもタクシーに乗ることはなかったそれはこのグラナダの街が僕を魅了し続けるからである最悪に急だ。 やっっぱちょっと高い小高に来るだけでこんなに違うんだねたださもう今日の体力の4割は使っちゃったなこれはまずいです非常にまずいよよしあの集団が行ったらあれじゃん俺らの指してるやつあの広場っていうか よしんうんずっと撮ってるよ今日はよし行こうよ し, よし行こうあのツアー客が来たところにあるんだよ僕たちの目標のこのアロンディ ア, アコスタのに。 無駄にね体力を使わないようにもう日陰。 あの水曜日のダウンタウンであの赤津さんっていう芸人がねやってたんですよ仙台から東京まで影だけを踏んで帰るみたいなそういうチャレンジがあったんですけどまさにそれで影が影がないっていうねやばいあれなんだあれゴミかあっち暑いのでこの冒険風景をご覧ください この右側もね多分アルハンブラ宮殿になっっちゃってんだろうなだからこの変な塀が建てられたんだなと思ってちょっと残念なところはありますけどアルハンブラ宮殿のね外にあるあれじゃないかな目の前になんか列柱が見えてきたんでそれがそうなんじゃないかなっていうちょっと一旦止めるねでチケットファンデーションフォーディーアコースター どっから入るの、これ。あそこだ。やばいやばい。あそこだ。日向がやばいぞ。溶けちゃうよ。うん、ファンデーションで残すとこっちだね。あれだ。いやー、今ね。 そしたこの泉とかねその有名な建築家が建てたその庭園みたいなのがあるんですよ西洋庭園がでそれを見ようかなと思ってあのこっち来まし た, でたあとはねこうすごく絶景が見えるんじゃないかなって期待してますあっち来た来た来たよおおすげえもうすごいやこれ、まあ、わわ いやあの庭が見えんだよ確かすごい。暑いから入ろマージー。うわー水平線が見える。 白い壁とオレンジ色の屋根そしてグラデーションがかかった薄い青ところどころに緑の糸杉が見えてまるでこれが一つの絵画みたいな感じがするな遠くに見えるあの小さな家々も歴史とドラマ人情物語が詰まってんだろうな よーし今日は一日街の中を歩いてみるとするかこのグラナの街一歩歩くごとにたくさんの物語が飛び込んでくるってわけかよし乾いた風を身にまとい進んでいくこととするか。 <笑><だ><笑>じゃあ行こう。<笑> やばいこれ入れられないわ煮込んってこっちそれ重いからこっちも通常、うん、<笑>まだそんな暑くないの日ほど、うん、なぜか知りませんが。 何だこれ工事中ボーダーコリーじゃんあれ。 地元民についても一番いいからな。 ああこれさ、俺らが迷ったところが来たとこだよ二つに分かれてたじゃんああ来た来たじゃじゃあこれ降りようよした降りようアルハンブラ宮殿に来ちゃってるからさい今、えー、今ですね、うん、アルハンブラ宮殿の外周のところを 来ておりますで本当はねあ の, その泉のところに行きたかったんだけどそこがねあのガイド付きで30分待てって言われたんでちょっと30分は長えなぁと思ってそのままにしちゃいました。 いいかママに LINE オーディオしてあげればちょうどやっぱこっちから来る人もいるんだねアルハンブラ宮殿にねだら俺らさ朝早かったからさそんなに会わなかったけど。 うんうん、どこからかせせらぎの音が聞こえるな気づかなかったけどここはアルハンブラ宮殿への入り口なんだ この急な斜面が天然の要塞だったってわけかそれにしてもこの緑のカーテンが素晴らしいじゃないそうこのスペイン夏は40度を超えるものすごく暑い土地なんだけど乾燥してるせいか木陰に入ると不思議と涼しいんだよね 汗もかくけどすぐに乾いちゃうしなんだか上みたいでしょこのまま上みたいです多分汗をかくのが楽しくなってきたなみがしたいんじゃないのなんか俺も痛いよそのよ、ね、みんなあの門を取ってるんだ確かこの門ってね始まりの門みたいな感じなんだよも う, もうそこにあんじゃ ん, んあれをバックにして取ってんだよみんな それもんでしょうよ、ね。 できました。 T シャツをどっかで調達しないとな。 本当だ子供用じゃないのあれって。 シーあれどこ行った ニューヨーク的なやつだな。<音楽><音楽><音楽><音楽> いいかちょっと待って、ウラナダの T シャツ売ってた、T シャツ売ってた、T シャツ。 どうさん、闘牛のシャツ。うん、ん。いいよね。ちょっとわからん。